こんにちは、私は牛になってしまいました。家に帰ってもいい言い訳して、他にはそのバッグの中にお子さんはいますかいや、つまり、子供だけど私の子じゃない。私の子供たちのことだ。カニ料理のいい匂いがします。